主にノアボクシーとの走りの違いにでっていうとやっぱり何かと言いますと重さになりますでやっぱりこの重さ今ちょうどレーンチェンジしてますけどこうステアリングをこう切り足していくた時に車のその重さみたいなものはやっぱり感じます これは RP5 の時もそうだったんですけれども少しこうよっさよっさよっさよっさするような感じそれがやっぱりあるでノアボクシーはそれに対してピッピッとこう向きが変わるような俊敏な感じがありますその辺の動きの違いっていうのが、まあ、正直あるところかなと思いますただ先代のステップワゴンはさらにこう 振り返しがすごく大 き, か大きくて、かつロールも結構大きめだったんですけれども、今回のこのプレミアムラインになってからは、重さ差は少しこうあるんですけれども、でも、こう、車体の揺り返しみたいなものそういうものはね、なくなりました。だからロールはかなり抑えられた印象っていうのが結構あの強くあるなっていうことをすごく感じます。まずそこが1点目。かなり車の動きっていうのが 変わったかなという気がしますで基本的にこれ足回りは変わってなくて、まあ、後ろ少しダンパーのセッティングストロークが長く取られるようになったっていう風に言われてますしダンパー自体もセッティングが変わってるで部品番号も変わってますのでセッティングもちろん変わってるんですけれどもでもやっぱりこういう玉尾低速域においてこういった一般の こういったです、ね、一般路 の, この荒れた路面においてより緻密にこの路面のうねりこの荒れた路面の入力を緻密に受け止めてくれているかというとそっちは、ね、やっぱり、ね、ノアボクシーの方が一つ上かなという気もしますあれはプロスムースというダンパーを使っていて玉微低速領域で の, その減衰力の立ち上げ油圧による減衰立ち上げじゃないんですよ。 ダンパーの材料によるものなのでまあ、そういった影響の違いそのダンパー自体がこれ今回昭和のダンパー女の車なので昭和のダンパー使っているとは思うんですけれどもまあ、その辺の玉指低速域での減衰の出し方っていうのがまあ、結構違うなっていう印象はま正直受けるところでそこはやっぱり仙台の RP 5とそんなに変わってないかなって気がします仙台の RP 5に対してまあ、より一層しっとりはしてます しっとりしてる感じっていうのは、これ、誰が乗ってもすごく感じるところだとは思うんですけども、でも、その路面のこういった荒れてるところとか、うねってるところ、こういったところにしっかりと追従してるかっていうと、ちょっとやっぱりまだね、タイヤがね、ばたついてる感じがね、ある。それはもう、RP5 の時もそうだったんですけども、タイヤに対してのそのバタつき、路面の入力に対するそのバタつきみたいなものは、 ちょっっとまだ、ね、残ってるしっとりしてますけども RP5 に比べたら全然しっとりしてるけどもノアボクシーと比べちゃうともう全然その辺 の, あの違いあの車内にこう乗ってて。 振動を受けてる、こう、後ろからこう音がする、ザャダみたいなこう音が出るわけなんですけど、その辺の振動、振動成分から出るその音っていうものに関して言うと、やっぱりノアボクシーの方がさらにしっとりしてるかなっていう感じっていうのはやっぱりね、一世代、二世代ぐらい新しい写真になってるということも言えると思うんで、まあそう考えちゃうと、まあ今回これの車体も基本的には RP ごとのキャリーオーバーの車体にはなってると思いますんで、まあその辺の、あの、基本、 骨格のその違いによる影響っていうのはあるかもしれない。うん。でも、高速道路で話した通りで、だからノアボクシーとこのステップワゴンの違いっていうのはものすごくあって、ノアボクシーはやっぱりカローラスポーツとか CHR のようなスポーティーな走りなんですよ。でも、このステップワゴンというのはね、ちょっと違っていて、カローラスポーツとか CHR のような スポーティーな走り若者が乗る、まあ、35歳ぐらいまでの若者が乗るその走りとは少し違っていて結構アザルティーなというか、あのー、もう40後半半ばから後半ぐらい、まあ、僕ぐらいの多分世代の人をやっぱりターゲットにして。 シ ビ, ックのシビックタイプ R の時もそうだったんですけど昔のやんちゃなそのタイプ R っていう位置づけからものすごく落ち着いた位置づけがすごく僕の中ではあるんですけどこのステップアフォンもその同じ印象がすごくありますなのでもう40半ば後半でもう子供じゃないんだからとすごくもう落ち着いた落ち着きなさいよというね、まあ、そういったあの人向けの車になってるなっていうのをすごく僕の中では感じます あでこのように前結構近づくようになるとこういう感じで知らせてくれるようになりますここもだいぶ変わったところじゃないかなと思いますなのでセダンが好きな人にとってスポーツセダンに乗りたいよねっていう人にとってはすごくいいし僕も。 アコードがやっぱすごく好きなんですよ。アコードだとでも、やっぱりセダンだから人が乗れないよねっていうところがやっぱあって、使い勝手悪いよねっていうのがあるんですけど、これだったらその辺がないですよね。ミニバンなので。だからね、すごくね、いいなって思います。もうアコード版のアコード、これステップワゴンって名前なんですけど、アコードワゴンです。昔アコードワゴンってステーションワゴンありましたけど、アコードのミニバン系のワゴンです、これ。 そういうい車ですそれが一番この車にぴったりな言葉なんじゃないかなって僕の中では思うのでそういったイメージをしていただくとやっぱりノアボクシーとはやっぱ少し車がちょっと違うっていうことになりますスポーティーな少しこう ミ, ドルミドル価格ミド ル, かミドル価格系のスポーティーな車なのか400万ちょっと超えてるぐらいの中級の サルーンの走りの求める車、求める走りの方がいいのかっていう、その走りなのかっていう、その違いが結構やっぱりあるんで、こうやってね、走ってると、すごく高い車に乗ってるっていう感じは、やっぱりすごくね、あります。で、昨日のゴもごみ、安高さんが言ってましたけど、研究所のテストコースで走ってて、後ろ、すごい、と静かになったよねと、低周波が減ったよねって、まあ、ロードノイズのことだった で, すけどでも後ろは僕的なところで言うと後ろが変わったというよりもなんか全体的にやっぱりこう遮音性能っていうのはかなり格段に上がってるなっていうのは感じますやっぱりこのフロアのその精神剤っていうのを結構今回入れてきたっていうところも多分あるんだろうなと思います精神剤がやっぱり一番よく聞きます低周波をやっぱり受けるっていう 非常低周波成分っていうのがかなり少なくなってるエンジンのノイズなんかも放射音なんかも高速道路でまあ、ちょっと電話なのですいません、まあ、電話もこんな感じでなります路面からの 入力路面からのロードノイズ、まあ、低周波、まあ、そういった成分なんかも車内に入りにくくなってるこれはもうノアボクシーとも結構共通しているところノアボクシーもその辺というのはやっぱり抜かりがなくて非常にクリアでしっとりしてるんですよ、まあ、そこがちゃんとねある。 で、後ろもかなり音が静かです。3列目乗ってしまうと結構低周波が気になるところっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、この感じだと運転席とそれから2列目に関してはもう全く問題ないレベルの仕上がりになってるんじゃないかなと思います。でこの辺のトリムなんかは遮、遮音材、遮音材を使っていて、でなおかつ フロアの下、それからフェンダーアーチの部分は吸音材を入れて、まあ、外からの入ってくる余計な音というものを入れないようにしてるっていうのも今回結構力を入れてやってるのかもしれないんですけれども、まあ、その辺はかなりね生きてますこれも一般道普通に試乗しても分かるかなと思います、まあ、10分15分ぐらいの試乗だとちょっと分かりにくい部分っていうのもあるかもしれないんですけどでもね RP5 からの乗り換え なんだったらすごくよくよわかるしノアボクシーとの比較でっていうとそんなにわかんないかもしれないでもノアボクシーとすごくいい勝負をしてるなっていうのがこの車内の静粛性においてはすごく感じるところかなって思います僕、うん、の中ではうんだからまとめますと走りのテイストが違いますノアボクシーは CHR とかカローラスポーツのようなキビキビとした元気な走りをする車 でこのステッパーゴンというのはアコードのようなサルーンのスポーツサルーンのような走りをしている車ステッパーゴンという名前なんだけどもアコードワゴンという名前の車かな。 がまず一つでこういった一般道で走ると少しダンパー自体のバタつきをちょっと感じる17インチなんですけどすごくそれは感じるだから16インチ今度どうなのかなっていうところはあるんですがちょっとこうノアボクシーと比べるとやっぱノアボクシーの方がしっとりしてるバタつきがない16も17もバタつきがほとんどないっていうのがありますで 今度、もう切り出していった時の車の挙動、ローリングがどうかっていうと、やっぱりノアはボクシーは軽いっていうのもあるんで、ピッとこう入っていく。ロールをほとんど示 さ, ず示さない感じで、フラットライドでピッと入ってくるのに対して、この新型のステッパーゴンはフラットライドにはなった。だけども、フラットライドになって、 入っていくんだけれどもでも少しこうやっぱり重たさが残ってるっていうのがステッパーゴンにはあるということになります。で最後に静粛性に関しては静粛性はもうノアとボクシーともう同等レベルもう分かんないもう誰が乗って も, も, う ノ, アもボノアボクシーもステッパーゴンもいいとこ勝負だよねっていうぐらいのレベルに仕上がってるんではないかなって僕自身すごく感じるところにまあなりますんでもう。 走りという意味においては、どっちもすごくいいと思います。ノアでも、ノアボクシーでも、ステップアゴンでもすごくいいと思います。あとはもうメーカーの好みであるとか、走りの方向性によるその好みで、あのー、考えればいいのかなって思います。特に、どっちが悪いとかいいとか、一丁一短っていうのは、まあ僕自身はもうないのかなって、っ車の特性っていうのがやっぱあると思いますので、うん。なので、特に、 ネガティブな部分っていうのはもう全然ないですしこれ乗っていてすごく気分がいいアコードが好きな人だったらもうすごくこの車乗って気分がいい車だなって感じるしこれはね買って後悔することのない車になってんじゃないかなってすごく思いましたで今燃費なんですけど今ちょうどですね 15.2 なんで、うん、やっぱね燃費性能 私の今乗ってる RP5 のステップワゴンでも、まあ、今でもちょっとね、エアコン入れてるんで、まあ、このぐらいかなって気はするんですけども、今これ 15.2、15.3 ぐらいか、になりましたね。まあ、大体同 じ, ぐらいな同じぐらいかなっていう気はしますね。 なので仙台も今回のこの新型に関しても、まあ燃費性能としてはそんなにかあの大差がないのかなっていう気がする。燃費性能に大差がないんだけれども、モーターによるそのアシスト力っていうのはすごく高まったし、パッとこうアクセル踏んだ時の最初の立ち上がりなんかもより一層スムーズになった。で、エンジンなんかももう回転しているっていう感じ。パワーがないから、最初パッとこうアクセル入れて、 こう瞬発力を入れるときは。 モーターで回すんですけど、その後、モーターの出力が足らなくなるので、エンジンが回って発電させて、またモーターに出力をこう与えていくっていうことをやるんですけども、その時に、エンジンが回ってるなっていう感じがすごく強く出るんですけど、それが今回のこの新型のステッパ号になって、まあなくなったっていう、もうほとんどわからないっていうレベル、まあその辺の、その辺の作動を追っかけなければ、特にわからないレベルに仕上がってるっていうのが、まあ 今回の、ね、ステップアゴンでね言えるところ、まあ、CRV もねそうだったんですけれども、まあ、まさに高速道路のインプレッションにもしたんですけれども CRV の, の LVFB のねユニットがねなんか積まれるようになったんじゃないかなっていうそういうね車も、まあ、こういう感じです、まあ、エンジンかかってるっていうのは分かるんですけどでも全然音もしないし過信力も入ってこない、うん、これね結構違うなっていう すごく、ね、感じましたで。マウント自体が、ね、少しエンジンマウント自体が少しこう強固になっているというところで、このキャビンの前の部分に関しては、つつきて書いているところも、まあ、青山の本社で車を着させていただいたょっと見えて取れる部分ではあったの で, でブレーキも、ね、やっぱいいですね、電動サーボブレーキで相変わらずしっかりよく効いてくれるし、うん、全然、ね、違和感がない。でこう アクセル、ブレーキをこうパッと踏んだときに、えー、フロントはこう沈み込むんですけれども、リアも割とこう、あのー、スクウォート力っていうんですかね。リアもこのスクウォート力っていうのも結構効いてくれていて、後ろがこう浮き上がるっていう感じがあまりないです。どちらかというとこう後ろがこう下がってくれるような感じっていうのもある。ただまあ、フロントがやっぱりこう、ノーズダイブしてるっていうのはあるんですけれども、なんか、オースみたいに、えー、前と後ろがこうフラットでスーッとこう、前と後ろが一緒にこう、 ブレーキングした時にフロントとリアのタイヤにかじがかかってくれるっていうその制動姿勢とはちょっと違うんですけれどもでも後ろもしっかりとブレーキがかかってくれるということでスコート力っていうのもしっかりと取れるしブレーキングした時のスタビリティ性のその高さみたいなものそういったものも感じ取れる車になってるのかなっていう感じがねすごく僕の中ではしたところになりますはいってことで今回は まずはファーストインプレッションということで、ステッパーゴンの、えー、こちらはスパーダの EHV のプレミアムライン。こちらの方の一般道での、一般道での走行ということで、ノアボクシーとの違いを主に今回ご紹介をいたしました。当チャンネルでは車予びカー用品のレビューを行っております。また、最近は